はい、皆様、お元気よー。シュウメイユーと申します。さて、最近、ニュースを見たところ、コロナで、お臨場の方も、2日2年6で、過去最多になったので、コロナ感染拡大が続く中、渋谷や、東京シークリーンランドなどで、開催される、 星越しイベントが3年連子で中止となったこともあるということです。一方、開催が決まるところも結構ありますの。例えば、USJ や、あさこさ花屋敷は3年ぶりに星越しイベントを開催することになるそうです。ですので、 年末年始の頃に、あくまで、徹底的なコロナ対策を優先して、佐ド帰りなどをして、楽しくお仕事をお過ごしいたしましょう。は来年も、どうぞよろしくお願い申し上げます。はい。それでは、失礼いたします。